では続きまして、ラジオネーム、春巻さんから頂きました。ありがとうございます。てんちゃん、こんばんは。こんばんは。 で、2020年放送予定のテレビアニメ、理系が恋に落ちたので証明してみたに、氷室あやめ役で出演されることが発表されましたね。おめでとうございます。キャラクターのビジュアルを見て、てんちゃんの声がぴったりそうと思ったので、放送開始がすごく楽しみです。ところで、てんちゃん自身もどちらかというと理系な気がするのですが、ご自身ではどう思われますかということで、ありがとうございます。そうなんです。理系が恋に落ちたので証明してみた。こちら、あのね、氷室あやめというキャラクター、かなり、 あの、今出てる絵でもね、すごく大人っぽいキャラなのが分かっていただけると思うんですが、私が今まで演じてきたキャラ史上最も大人っぽい声で演じさせて、えー、もらうと思います。ちょっとね、私も放送、ドキドキなんですが、まあ、2020年放送なのでまだもうしばらく先なんですが、あのー、皆さん、すごいね、作品、楽しい作品なので見ていただけたらと思います。あの、漫画が原作なのでそちら読んでみるのもすごく楽しいと思います。 そして、えー、どちらかというと理系な気がするのですがって言われたことが非常に意外なんですが、私ね、理系ほんとダメあのね、ほんとダメ<笑>お釣りはね、揃えるのよ。あのー、あんまり小銭にジャラジャラして膨らんだりとかするの嫌いだし、ちょっとさ、あの、お釣りが555円みたいな感じで揃えられたらかっこいいじゃないですか。ということで、お釣りは揃えるの。その計算はね、まあそれなりにはできると思うんですが、その他はね、 できない。本当に。あの、ちょっとね、この間の、<笑>リリースイベントで話してしまいましたが、私は高校の時数学で4点を取ったことがあります。<笑>やばいでしょ。<笑>そのぐらいね、全くできないし、でも、この理系が恋に落ちたので証明してみたをやってみて、あの、数学ってすごい面白いんだなぁと、面白い感じに、あの、理系を絡めながら、 の、えっと、ラブコメディになってるんですよそのおかげで、ちょっとね、あの、最近頭良くなった気になってるんですが、私は全然できません。逆にね、あの、えっと、文系の強化はすごい得意でしたね。はい。だから、そうね、うん、理系のレベルはゼロと思っていただいて、今後そういう認識でいてください。<笑>ありがとうございます。